全身痩せるフロッグエクササイズをやっていきましょうはいまず四つん這いになりますかえる足を作って上体を反らしていきますこれでお腹股関節内腿が伸ばされますしっかりお尻が出ないようにお尻を締めた状態で伸ばしてください呼吸はリラックスしていきましょうしっかりこれでね、腰が痛い人が 腰がね。しっかり収縮するんで反り腰改善。そしてね。腹筋背筋のバランスが悪いと姿勢が悪くなるので、しっかりお腹もね。たまには伸ばしていきましょう。しっかり肩甲骨を寄せて胸あります。股関節左右って方はね。ちょっと膝を狭くしてもいいです。しっかり伸ばしてください。 はい、OK はい、今度は肘をつきますしっかりね肘を前に出した状態足はさっきと一緒ですこのままキープしていきましょうこれでしっかり体幹部がね鍛えられてお腹が下になってるのでお腹が出やすいと思いますそのお腹をしっかり持ち上げてくださいしっかりね下向きにあるお腹を持ち上げる力がつくと 立った状態でも、お腹をへこませることができていきます。頑張ってください。もし肘がね、こう前にいるよって方は、肘クロスしてください。これでもいいです。お尻が上がらないように、お尻締めてキープです。息を長く吐く方がいいです。しっかりお腹を持ち上げて。よし、あと少しです。 よーしオッケーはい今度は上向きになりますこれをかえる足にした状態で手は頭の後ろこのまま体をね、少し起こしてキープですスマホは片手で持っててもいいです腰をしっかり床につけてキープスマホ持たずに良 い, い方は両方ね頭をこう使ってもいいです これで、ね、下腹の方が疲れてます頭疲れないよーって方は、ね、支えずに体を起こしてくださいしっかりねお腹をへこませると腰が床につきます腰が床につくと骨盤が立ってますのでしっかりねお腹をへこませる姿勢が身につきます はい、OK、はい、次は寝たまま足をねこのように動かしていきましょう<笑>この足をね下げた時に腰に隙間ができないようにちゃんとね骨盤を立てた状態で足を動かしますそうするとね一気にうまく効くようになります<笑> 足が、ね、重たい人はね、体がね、こうやって持ってかれると思うんで、その際、もうちょっと膝曲げてね、足をね、動かしてください。やっぱり下腹が弱いと、足を下ろしたら、こううのね、体が起きちゃうんで、そうすると腹筋に効きにくいんでね、しっかりね、腰が浮かない、状態を持ってかれない足のね、膝の曲げ具合でやってください。 はい、OK はい、今度は体操座りして足をこのようにねバランス取りながら動かしてください内ももをね下につける感じこれ結構難しいんですよねこれでしっかりね股関節の動きストレッチお尻ももストレッチができます ややりやすい足の幅があるんで調整してください体がね後ろにこうやって倒れたいですよ、ね、こうやって倒れるとねめちゃくちゃ楽なんですけど倒れないように手をね前に持ってってバランス取りながらやってくださいよいしこれねむずいっすよね腰が硬い人もねこれ結構難しいんで はい、OK はい、今度は、かえる足で座りますこのままお尻をキュッと締めながら立ちますキュッキュッしっかりね立ったときにおへそを上を向ける感じちょっと前ももがね引っ張られて違和感あると思いますが骨盤立てると前ももがストレッチされるんで 違和感あるのはね、張ってるショックです。しっかり息を吐きながらお腹を押しです。お腹お腹をね、凹ましながら息をしっかり吐くと腹横筋が鍛えられるので、お腹を凹ませる効果がねすごくあります。 Okay、はい今の足の状態で今度は体を左右にふーと息吐きながら揺らしますそうすることでくびれを作る内腹斜筋と外腹斜筋が鍛えられます手はね頭で多 い, いですとにかく息をしっかり吐きます とね腰のストレッチにもなってね腰痛の解消にもねなるんで体をね揺らすっていうよりもウエストを締めるっていうイメージですねここをキュッと締めるイメージキュッと締めるイメージですよーしオッケーははい今度り足で。 キュアットをして膝をパカパカしますこれでね太もももも裏中電筋小電筋お尻がね鍛えられますお尻が締まってくるとお腹もへっこんできますなぜかというとお尻が締まっている人は骨盤が立てられているのでお腹がへこんできますしっかりねこれをねパカパカしてくださいしっかり開くとねお尻の横が痛くなると思います もしも、ね、もも疲れてきたら高さを変えてもいいですちょっと時間がね長いですからできる方は低くこれぐらいになるとねもうむちゃくちゃきついですよねうわももきついももきついそういった方はね高さを上げてお尻をねしっかり使ってくださいああもも結構ねももがねつらいですねよし はい OK はい、ラストはカエル足で寝転がりますこのままでキープです最後ね今のスクワットで前腿を使ったんで伸ばしていきましょうちょっと見えにくいかもしれませんがこういう感じでね寝てますよいしょ、はあ、これでね寝ましょう で, できればこれもね腰がねあんまり反れないようにお腹をちょっと引っ込めてね 膝が少し上がってもいいんでこういう感じでねお腹をつける方が優先です前もを伸ばす意識だとね腰が上がっちゃうんでそうじゃなくて腰をつけて膝が少し上がってもいいんでこれで伸ばします膝少しね動かすとしっかり伸びますあとちょっとです痛いけいけ ソニーヒットやばいオッケお疲れ様でした。頑張ってやった方、よかったらコメント待ってます。今回もご視聴ありがとうございました。